はい、おはようございます。ミサトオーストリッチファーム、コニタンです。はい、4月の17日かな ?18 日はい。日付ちょっと曖昧ですけど、朝の見回りやっていきます。はーい。どうしようかな。じゃあおじいちゃんのに挨拶しに行くのかなよし。はい。 おはようみんなはいこの間まで社員旅行に行っておりまして毎日の見回りのね投稿が滞ってしまったわけなんですけどまた今回からちゃんとしっかりやっていきたいと思います皆さんどうぞよろしくお願いしますはい、相変わらずダチョウくんたちは元気なんですね嬉しい限りはい 日当たりも良好で、なかなか過ごしやすい陽気なんじゃないでしょうか。はい。気温もしっかりしてます。おはようございます。はい。おじいちゃんに挨拶さにしませまして。もう一方のおじいちゃんの方行ってみましょうか。はい。自転車が走るとすぐに寄ってきちゃうひな鳥くんたちです。 はい、ねえ何にも動じない子も中にはいるんですけどやっぱりダチョウは団体行動の動物なので1匹が動くとみんな動くとはいダチョウの種類にもいろいろあって凶暴なやつはレッドネックっていう種類らしいですよ はい、おはようはい、おはようはい、踊っちゃわなーいはい、残念だ<咳>はい、こんな感じで、ダチョウも今日も朝の見回り、こんな感じでやっていきました。 皆さん、チャンネル登録と高評価の方お願いします。今後もミサとオーストリーチマムの課長について色々発信していくので是非よろしくお願いします。以上、朝の見回り、コニタナカラでした。バイバイ。